演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はファミリーマン ス, スフレプリンショコラを食べたいと思いますあチョコレートスフレプリンシリーズどれも美味しいですけど今回はショコラなんですねこれは美味しそうだなやっぱり下の方もチョコプリンみたいですねそれではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします ではいただきます今回のスプレプリンは大人向けですねからこのチョコの甘さはちょこっとじゃないから。 上の方のスフレの部分のチョコレートはちょっと甘めで下の方にあるプリンのチョコレートは苦めでしたね最初甘いのが来たと思ったら後で苦いのはキュッと締めてくれるそんなにいい感じで食べることができましたスフレの部分は相変わらずふわふわでとっても美味しかったです相変わらずっ言い方もおかしいですけどねプリンと相性もバッチリでしたのでこちらのテイストとさせていただきますちょっと大人なスフレプリンですねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです